気になる部位、ほとんど使うことができますので、動画を見ながら一緒にやってください。体の前面っていうのは、使いすぎていて、体の背面というのは弱っています。前、側をまず伸ばしていくメニューを紹介します。膝ついた状態で足を開きます。足同士は引っつけて、帰る足を作ります、はい。お尻が後ろに出ないように、お尻を前に出して、腹筋を使いながら倒れて戻ります。行きましょう。スタート。できるだけ倒れたら帰ります。 お腹に力入れてください。はあ、息吐きながら、お尻が出ないように、しっかり倒れて、OK です。今度は手も足も伸ばして、体をしっかり持ち上げて、ここで揺れます。背面全部使いましょう、スタート、こういう感じです。しっかり、ね 弱っている背中背面しっかり体を反らしてしっかりね弱い部分を使いましょう OK ゆーっくり腰からゆっくりついてください起き上がるときは勢いよく降りることだけ意識してください20秒いきましょうゆっくり腰からつけていく起き上がるの勢いよく お腹が近いもゆっくり下<笑>りることがオッ<笑><笑> OK です肘の位置を変えるだけでレベルを変えることができます初級の方は肩の下中級の方は少し前上級の方はもっと前めちゃくちゃお腹に効かすことができますあまり息を止めないように注意ですそれではいきますスターートこれでキープ すでにきついああ中級の方頑張ってめちゃくちゃきついお尻締めてあと5秒 OK ーーかーこれはきついいやあんまり肘前に出すとちょっと腰痛い方がね出てくるかもしれません初級の位置でやってみましょうそれでは2セット目いきますスタート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 これでさらに体の前前もも使いすぎている腹筋が伸びます手つらいような方はね降りてくださ い, い, いできれば肩甲骨もよしてくださいはいオッケー OK ですはいそのままうつ伏せになって寝ます足肩幅です手前伸ばします左右対称に手足を持ち上げてくださいスタート これでしっかりね体の背中全体を使うことができます手足は上に上げるというよりは斜め上に伸ばす感じです背中をしっかり鍛えると姿勢が本当に良くなります腹筋ばかりやってる方はこういうのをやってくださいはい OK です 今度は今のを四つん這いで行います。背中が反れないように、ちょっと腰を丸めて、手足をピン、ピンと遠くに伸ばす感じです。手足はまっすぐ揃えてください。親指上向けます。スタート。こういう感じです。気持ちいい、一回止まります。ピタッと止まって戻ります。手と足がまっすぐなるように。 上に上げるというよりは遠くに伸ばすイメージです。あ、ま、と少しです。はい、オッケー。今体の背中側をしっかり使いました。この割合に対して体の前を一回だけ使います。手足楽にして体を持ち上げて止まっておきます。